ただいま<笑>だから、高橋鶴頼2号においてご案内させていただきました、磯原地区の芝居に関する説明会を始めたいと思います。 進出を続きと申しししままます。す。よろしくお願いいたしますそれでは、ま、ずの大変、まあの2年約3か月なんなんとしておりますがご不便をおかけしておりま す, たりすまたで田若大臣 あるいは集団移転、防、えー、御行動につきまして、えー、非常に皆さん方にご迷惑をおかけしながら、この2年2か月、年3か月、過ぎ去ろうと、まあ、しているわけであります、ま、えっ、ー、と一つまず、大変皆さん方にお詫びをしながら、えー、しかしながら日本の国と接触をし、えー、そして指導をいただいて、えー、今回の。 皆さん方と相談する機会をもうつことがでで、きたわけで全国的にもマスコミがご覧のようにたくさんしておりますし当然一番早くはないですが岩手県あるいは福島県宮県堂々と比べても抜き出て早く計画を立てられるんじゃないかと。そんなところ 復旧につきまして約1年間で終了したというふうに実は思っている2年に入りまして3年目に入ろうとした時に実現の年復興が実現の年だよそんなことを役所そしてまた県庁発名議員の皆さん方にお話を申し上げている と, いところでありますまさしく実現の年に向けて。 今後、江戸川のの皆さん方が安心安全のために若手移転、あるいは個別的な移転を踏まえて今後どうするのかということをご相談したくご案内を申し上げたわけで、えー、1, 年前の1年2、3ヶ月前の1月2月頃ろかなというに記憶しておりますが。 皆さん方おいをいただきましたしその中でこの意行というものを踏まえながら国と接種をしていくというご理解をいただいたわけでいよいよ実現するか否かそして皆さん方の住まいというものを踏まえながらどんな形で移転をするのかあるいは現在の住居に 止まるのかあそういうことでできるならば今日ある程度の考え方を集約をして今日実は思っている、はいえー、先ほど1時から枚方町の住民の皆さん方にご説明しほぼ理解をいたす約650件から700件ぐらいのそれぞれ不自由な 生活をしている方に、に一日も早く安心安心全な場所移しかしながら時間が当然ながらかかるしかしそれを踏まえてですね、えー、今日は私は実現の年の第一歩であるこんなふうに位置づけをしております役所島で説明するともうすでにそれに決まったのかと。 という疑問があるかと思いますが、全くそういうことはありません、こんな案がありますが、こんな我々で勉強しましたが、皆さん方、いかがでしょうか、そんなようなことでございますので、まずご理解をいただきたい、そして、できるならば、役所側 の, の説明が終わりして、途中で質問されますと、混乱しますので、 できるならば説明を終わりして皆さんのご意見を受けたまえたいそんな気持ちで実は皆さん方にお会いをしてお願いをしたいなとそんなに思っております、うんえー、公え災害公え住宅もいよいよ6月の議会でええー、え所ええか、4え所が 提案してておりますのので、えー、議決をいただけるもと信じていますそうなりますと建築が2月の15日来年2月15日の工事、えー、の請負のき渡しと相なるわけですそうなりますと9月にはそれぞれの皆さん方に、えー、災害公営住居というものを提供できるんじゃないかなこんなふうに思って えー、現在110校の予定でありますけれども、少ないときはどうするんだという疑問にお答え申し上げますと、何件でも作るというのが私の信念で、えー、これは苦渋しているわけですから、作らなくちゃいけない、当然なん、しかし国はそうはさせないでしょうし、そこが政治格闘であるというふうに理解をして。 それから、端的に申し上げて、家賃の問題でありますが、家賃の問題は、向こう3年間、えー、国の方から認めていただいて、えー、家賃は保障しますよ、こういうことであります。当時は1年間でありました。1年間は安く、ただし、給、え、料、ー、の高い人は話は別ですが、200万、300万、500万、1000万、 家賃が違いますけども、現在生活が大変だということでこの3円を住宅を作ったわけですからそこが基本となりますからその方々は年金が例えば年金で、えー、過ごせる方過ごしようとしているそういう方が多かのともいますしその方は最低限の家賃に設定するということで、えー、現在どの程度かかるか分かりませんので。 はっきりと申し上げられませんが、1万8千から2万3千の間で、えー、5年間、あるいはできるならば7年間、その都度段階的にあるんでしょうが、皆さん方にご要望いただければ、国のことを接触したい、そんなふうに思っている基本的には生活ができないんで、家賃、たば取れないだろうっていうのが私の考えでくださ い, い。 出てきて言いませんから現在住んでおる促進雇用住宅1年間だけだったんですよどうすんだ質問を受けました手投げでいいでしょ出ないんですよ一番いいことお金なかったら払わないんですよそれが一番ないんですそこを基本としてみんなと合意をして決めていくかということが 決め事なんですね。ですから世の中のは我々が作っているんだ我々とてその災害の中でどんな住まいを作っていくかどんな有利なことを考えていくかそこが基本だろうと実は思っております私は知らねえやんっていう私が言えば知らないわけで す, でならなけですからですから今日はじっくりと皆さんの中でごんでいく そして今日は、なぜ来てるのどんなワイス作りをするんだということを勉強してもらいたいですねそして市長が提案することを反対賛成ということで議会が承認すれば北茨城独自のここがいいところですよ北茨城独自の支援として それやってというのが私の考え方です。つまりないんだから払えねえだろないんだからもらえねえだろじゃあどうするんだという話それが今回政府に対して家賃の軽減しろ住宅を作る前に最初からそんなこと言いませんからね最初は作らせちゃいけないんですけど作っちゃうとしたこときな年。 た家家賃賃です。家賃払いに行ってる払いに行ってましたあれだから最低の賃金を徹底してくださいこう申し上げるのが私は筋であるこんなふうな思いで、えー、皆さん方にお話をしてこれは決定ではないですよ私どもが努力をすることを約束しながらですね、えー、このお新しいマイスクリーに対しましてご理解していただきたい 今後どうするのか今日決める、はいはい。こんな思いでお話を申し上げてますありがとうございました続きまして企画政策課課長山井よりお手元 の, この資料に沿いまして小原地区の復興方針について説明をいたします、えー、皆さんこんにちは企画政策課長の山井の方、えー、私の方から復興方針の案についてということで、えー、説明をさせていただきます えー、私のほうで職員の方で説明いたしますのはこの1番から5番でございましてこちらが復興方針の案でございますでその後事務的な話につきまして6番7番につきましてはあ市役所の方で委託しているーコンサルであるランドプレインの方から後で説明をさし上げたいというふうに思っております、えー、最初にお答えということで1枚この画面を入れております 先ほど首相の挨拶でもございましたけれども、この説明会は決まったことを説明するという場ではございませんで、皆さんと話し合いをするという、こういう場であるということで、1枚加盟を入れております。①、えー、市が更新の青を示 し, しますということで、市の方で調査しました結果、こういうことができますよとか、こういうふうにしたら良心ではないでしょうかといったような考えをまとめましたので、これをお示ししたいというふうに思います。 それに対しまして丸2ということで皆様方の意見などを聞かせていただきたいというふうに思っております、まあ、それはあの市の考えに反対ですとかあるいは賛成ですとかあるいはエリアをもっと広げてほしいとかあるいはもっと狭めてほしいですとかいろんな意見があるかと思いますけれどもそういう意見などを聞かせていただきたいというふうに思っておりますで、えー、意見を聞く場につきましてはこの説明会もそうですしこの説明会が終わりました後でも 調査ですとか相談会ですとかそういったものを開きますので、えー、焦らずにゆっくりと受け方を聞かせていただければというふうに思っておりますで、えー、丸さんとしまして、えー、結論としまして大方の声がもし得られた場合にはこの復興方針を固めていきますまた計画の内容についても固めていくということをしていきたいというふうに思っております、えー、こちらがあ今年の1月から2月にかけまして 市役所の方で、えー、調査ということで住民の皆様方に行いいまましたアンケートのの結果でございます、えー、こ, のこの表の上の段があ磯原地区というふうに書いてありますけれども磯原地区全体で、えー、津波の被害を受けた方254世帯を対象にした統計の表でございますそれが上ですで下の方がこのうち対象区域ということで、えー、特に被害のひどかった区域 天気山の付近なんですけれどもそのエリアだけを抜き出してみましたそれが31世帯の統計でございますで上野・佐原市全体で見ますと移転の希望につきましては集団移転それから災害公営住宅個別移転の3つ4プラス36プラス40で合計80件で移転の意向の割合が 32% でございましたそれが天気山の付近だけを抜き出してみますと 意見の規模は三プラス十四プラス以ということで合計で二十二件は七十一パーセント、三十二パーセントが七十一パーセントに上がったということが分かっております。まあ反対に継続居住の希望でございますけれども、磯原地区の全体では四十一パーセントでございました。それが天気団の付近だけでいたしてみますと、十パーセントに下がるということでこれも意見の希望が強いということが伺らったというのが調査結果でございました。 ということで、市役所が考えました復興防止の案は、次の通りです。伊、えー、原市につきましては、天気残機の区域のここで防災集団移転を検討していこうというふうに考えました、はいえー。ただ、この内容につきましては、地域の皆さんと話し合いながら決めていきたいというふうに考えております。はい、ここで改めまして、防災集団移転が何かというのを模式図で示しております。 上の方ににありますけれども、えー、津波被害に遭った区域、まあ、特に被害が甚大であった区域から市が整備した安全な場所へ集団で移転する事業ですということで、まあ、こちらのような沿岸区域のかなり危険度が高い区域こちらから安全な地帯ということで災害防衛住宅であってもいいですし集団移転の戸建て再建であってもいいんですけれどもこういう安全な土地に移転してもらうというそういう事業でございます。 ただ、国の制度上、この移転をする際に、災害公営住宅にまとまって5件以上、もしくは同じ住宅団地への集団移転、戸建て再建が5個以上、こういったような規模が集まるということが、国の採択条件ということになっておりますので、これは慎重にやっていく必要があるということになっております。で、国の制度で採択を受けられるということになれば、こうした災害公営住宅の移転、集団移転の戸建て再建の移転、 まあこれに加えまして個別移転の方でも元の土地については買い取りをすることができるというような制度でございます一方でこの災害危険区域に指定された中に残る方でございますけれどもこのエリアには建築の規制がこれからかかるというようなことになってまいりますただ今後も住み続けることはできますのでその中で引き続き継続して生活をすることは可能でございます 続きまして、えー、主題題を創設 す, す, する移転の対象者といいますのは東日本大震災の発生時に区域図のー枠の移転対象区域内に居住していた方ということで、まあ、お手元の資料にもありますし壁にも貼ってありますしあとでまた図面は大津市にしますけれどもその区域の中に入っていた方ということで最初のスタートランは設定をしております。 ただ、よく聞いてほしいのが留意事項でございまして、これから示します対象区域、その案でございますけれども、それに近接している方でも参加を希望される場合には検討させていただきますということで、対象区域と同じだけの津波からの危険度があるというふうに考えられる方、例えば近接しているとか、あるいは連続して近接しているとか、そういった方につきましても、 事業の対象とするような事業の可能性がございますので、そういう意向を寄せていただければ、市役所の方でエリアの中にできるかどうか、検討させていただきたいと思っておりますので、今後、じっくりと考えまして、意向を市役所の方に寄せていただきたいと思います。<笑>それから二つ目の丸ですけれども、制度上、この支援事業を導入するためには、次の二つの条件が必要となっております。 これが国ののの制制度上要要件なんでですすす。けけれども、移転対象区域には土地利用の規制をかける必ががありますよとということですこれが、まあ、建築基準法39条の規制がかかるということになりますけれどもこの具体的なイメージについてはまた後で説明をいたしますそれからもう一つの条件が移転対象区域から新たな移転先への移転が5個以上まとまることということで1月から2月のアンケートの結果によりますと この天地山付近の区域ですと同じ災害公営住宅 A 類店が5個以上をまとまる見込みが強いというふうに捉えているところでございます。ということで、えー、市役所が考えました天体ショ区域がこの赤いエリアでございます。えー、お手元の資料では塩風呂の資料となっておりますけれども一人で書いて、えー、作っておりますで。こちらにつきましては実は実 あ国土交通省が東日本大震災の後、津波の浸水地震ですとかいったものを調べておりまして、えー、その中で、えー、津波の浸水の深さが2メーター以上ありますと全壊の危険性が急に高まるあるいは人命の危険性が高まるということで2メーターを超えると危ないですよというようなことここが示されております。 またあ、国土交通省のこの調査ではあ、このエリアでは浸水士2メーターをおー、まあ、推定でございますけれども、記録したなと、ちょっとすみません、手が、まあ、この微 妙, 微妙なラインなんですけれどもこ、こういったエリア が, が2メータ ー, あー浸水の深さがあっただろうというふうに推定したということで、これを参考にしまして、また、 被害の状況ですとか皆さんの意向も少し参考にますしておりますけれどもこういったことをもとにしまして最初のスタートの案というもので示しておりますこの区域の中に入 れ, 入れば防災集団移転事業がもし成立した場合には3つの移転災害公営住宅であっても集団移転であっても個別の移転であっても宅地については市のほうが買い取ることができるということになります ただ、残り方につきましてはあ、これは土地利用の規制がかかってくるということで、その内容については、あ、ま、とでおいたします、えー。それと、規制先の候補地でございますけれども、これは、えー、災害公営住宅が今のところ5個以上あるということで、これを想定して、案ということで、えーまあ、例えばということで提示をしております。 えー、磯原駅のの 西, 西地地区の私有地こういったところなどを中心にして現在検討しておりますけれどもまとまってここ以上が同じところに移転していただく必要があるということで災害公営住宅についても同じ場所に移転してもらう必要があるでこれを確実にするためにはもう1棟、まあ、防災取材店が成立するという条件でございますけれどももう1棟災害公営住宅を 追加建設するとい う, ふうなことを考えていきたいというふうに思っておりますこれは、まあ、防災集団移転が実現した場合の話でございますまあその他集団移転をしたいというような希望がもしまとまるようであればそのほ災害公園住宅の付近ですとかあるいは別の場所こういったところへの移転などについて調整をさせていただきたいというふうに思っております、えー、続きまして支援できる内容という点でございます こちらは移転する方また3つの移転災害公営住宅ですとか集団移転の戸建ての移転ですとかあるいは個別の移転こういった方に対して支援できる内容を大きくつ記載しております1点目が移転対象エリア内の宅地につきましては資料の買い上げが可能ですということでございます、あ、ちなみにこの上に家屋なりがあります場合には、えー 評価に見合っただけまででございますけれども、事険の保障についても出すことができるということになっております。それから二点目、えー。住宅の新たな再建に際しまして、えー借り入れ、借り入れをするような場合につきましては、ローンの日補給を受けることができるということでございます。<笑>これも、まあ、実費相当までしか立てませんけれども、最大で310万と96万と合計しまして400、最大で406万円まで、えー きをするるこことととができるということになっておりますそれから3点目、えー、移転対象エリア外への移転に対しまして移転費用、まあ、これは引っ越し費用のことですけれどもこれの支援がありますということでこちらは最大78万まあこんなには い, いかないと思いますけれどもこちらもお地域外まで出すことができるということになっておりますちなみにこの2点目3点目については訴求措置というのはちょっとできないというような制度となっておりまして、えー 例えばすでにもうローンを借りているといったような場合については、この補助、2点目の補助についてはでません。それから3点目につきましては、新たな戸建ての住宅を作ってしまって、引っ越しが終わってしまったというような場合、すでに引っ越しが終わった場合については、補助をすることができないということでございます。あと、また追加なんですけれども、宅地以外、例えば会社ですとか、店舗ですとか、病院ですとか。 そういききにつまましては、えー、一応あの買い取りをできる可能性があります、えー。こちらにつきましては事業が採択になった時に国と協議をしまして、えー、買ってもいいよと、まあ、あの移転する宅地の中に囲まれている場合については、えー、買ってもいいというような判断基準が国のほうではあるようなんですけれども、えー、買うことができる可能性がありますもので、えー、そういった方についても意向をお寄せいただきたいというふうに思っております。続きまして、規制のページです。 こちらは、あ継続してて住み続けるる方に関わってくるという話で受験、えー、の対象エリア内は今後、住居を建築、増改築する場合には制限がかかりますということでございます、えー。その具体的な内容についてはまだ検討中で未確定ではございますけれども、例えばあ建築する場合には、ご移動するですとか、基礎を高くするですとか、 2階を居宅として利用しない、まあ2階以上に住んでいただくような行動にする、まあそういったような制限がかかってくるということでございます。ただ、まあ、既存の建物には制限がかからず、居住を続けることは可能ですということで、今住んでるうちがあれば、そのまま住み続けることは可能でございます、えー。私の説明の最後の画面でございます。えー、今後のスケジュールを示しております、えー。左側が集団移転のスケジュールでございます。 右側が災害公営住宅のスケジュールでございます。で、主題点のスケジュールでございますけれども、まあ、本日は住民の説明会などを行っております。で、その1週間後には個別の相談相談会という機会も設けております。また、あ後で説明いたしますけれども、参加の意向確認書というのも皆さんにお配りしております。これも6月21日までに市役所にお寄せいただきたいというふうに思っております。 まあ、こうしたものを通して皆さん方の個別の意見も集約してじっくりと事業計画を考えていこうというふうに考えておりますで、まあ、その結果を踏まえまして調整が進んで合意ケースもすべてまとまった後には国に事業計画の認定ということで採択してもらえるように協議をしていくというようなことになります でえまあこれ4月頃と書いてありますけれどもこれはまあ目標をなるべく早くやりたいという目標でございまして実際にこの実現できるかどうかは皆さんとの調整の進捗状況によるということになることになります。で国から採択を受けます受きましたらば東京に工事の方に入っていきたいというふうに考えているところでございます。えー、参考に一方で右の方につきましては災害公営住宅の予定を示しま えー、先ほどの説明でもし防災集団があ成立するのであれば磯原地区に追加で建設を考えるというふうに言いましたがそれ以外の今作っている3地区の災害公営住宅のスケジュールが右の方でございます、えー、9月ごろに入居者を募集するというのを始めますで2月15日には工事が完成しまして3月からあー希望者が住宅入居できるというようなスケジュールで現在は進めているところでございます 一方、磯原地区に対外公営住宅をもう1個追加で建設するといったような場合につきましては、今から設計なり、まあ、事業の予算化なりを始めますので、少し遅れまして、まあ、半年あるいは1年ほど遅れまして、まあ、ここでは、エッ時26年の秋ごろというふうに書きましたけれども、まあ、このぐらい半年あるいはさらに遅れて1年ぐらい、この間に。 災害後合理だけの認定ができるといったような予定になってこようかというふうに思っておりますまあこのようなところが自宅が考えております復興方針の案ということでございましてまあこれにつきまして、えー、皆様方の質問ですとか意見ですとかそういったことを聞きながらさらに詳細な内容については重ねていきたいというふうふに思っております私からの説明は以上でございます説明の方は終わりましたので これからは、皆様のご意見を。お聞きする時間といたします。せっかくの機会ですので、どんなことでも結構ですので、お願いいたします。えっと、明かすというものです。えっと、先ほどの説明の中で、天体所エリア内の宅地については、信用力、買い上げが可能です。 いうご説明があったんですが、えー、とこのエリア外季節のエリア外ですね、えー、については市のほうの買い取りというのはあるんでしょうかまたあのこのエリアというのは、えー、案というふうになってるんですがまた見直しして、まあ、広くなるとか狭くなるとかっていうのがあ発生するんでしょうかえっ、ー、とですねあの最終的に案があ、まあ、取れましてエリアが確定したら 後には、は、はここののののエリアの外側の方の土地は今のところ買う予定はないです。まあ、ただあ、こうした説明会ですとか、あ1週間後のご相談会ですとか、それから意向確認書の内容を聞きまして、皆様方の意向を聞きまして、まあ、国の制 度, 制度の中でできる範囲ではあるんですけれども、その中でできるだけ調整をしまして、えーまあ、そういう意向を反映できる場合には、事業の取り引の中に入れていこうというふうに思います。 ただあの、飛び地ですとか、今、示したような区域と危険度が明らかに異なるだろうなといったような場合には、区域の中に入れることはできませんので、その場合にはまた調整をさせていただきたいと思いうふ、えっと、その区域に入れていただきたい場合は、どのような手続きをすればいいんでしょうか。 手続きというのは何もございませんで、今言っている説明会でこういう意向がありますよということを聞かせていただくども、それも手続きの一つですし、まあ、あるいは、えー、お手元の参加の意向を確認書、まあ、そちらの方でリアに入てくれというようなことを書いても結構ですし、まあ、あるいは1週間後の相談会、あるいは適宜、市役所の方うに、えーまあ、電話なり、あるいは来ていただいて、相談していただいても、その件については我々の方でます。 ただあの確実にエリアの中に入れるという約束まではまだ今の段階ではできないということもお受け取りできません。こ、うん、ういうことについてはぜひともします。わかりました。ありがとうございました。あの海側に住んでたんですが、えっ、ー、と堤防の方であのそういう防災のそういうのはあるんですか。今まで通りなんですか。堤防は。 えーですね、堤防の管理者あ、こちらについては海の、海 も, も、それから沖縄 も, も県の管理になりますけれども、防潮堤の整備については、今、検討しているところだということは聞いておりますそれであの、堤防の近くだったからあの、だから津波が来るとね、どうしても被害に遭っちゃうんですよね、でも、気 な, いなんでですよ海側で、えー、そういうところを買い上げてほしいなと思ってるんです。 えーとですね、このエリアにつきましてはあのー、東日本大震災で浸、えー、水深が2メーターというところを参考にしてこのエリアわしております、うん、だから、はい、うちの方は被害が多かったんですよねでもそういうふうに入ってないんですよだからそういうとこはちゃんと見てくれてるんですか、まあ、でえっ、ー、とですねあの完璧な指標としましてその2メーターという水深浸水深を使いましたけれども まだこれ案ですので、す、え、の、ええー、そういう意見もちゃんと私どもの方に寄せていただければあの私どもの方で、えー、組み入れられるかどうか考えていきたいと思いますどうしてもね階段のとこだったからもう波がガーッと上がってきちゃうんですよね、えー、でそこの地域の人たちはみんなあの危ないって言ってるんですよ、うんうん。ところが堤防の方も直してないしそのまんまだし えー、現在住んでる方もいますがあ、ぜひともそういうものを考えてほしいなと思ってます、えー、その防災についてはですね、えー、現在、県の管理ですから、県の国なんですけど、えー、下あ2メーターを決定して住んでないものですか2メーターをやる、それは防災自然に関係ございません。 それを今回決定していそれと同じく、この辺ですよね。そうですよね。ねでこ の, ねあの、危険的に入れて、えー、あの開上にして、えー、で, で別のところに移ってもらうのが一番ですもんね。そうですよ。えー そ, のえー、そのようにお願いしたいんですよね。その話を今日して、えーえー こうなったって構わないわけだよね。二、ええ、メートル水が来ちゃったんだから。ええ、そうなんですよね。ねええ、うちなくなっちゃったんだからねから。ここでは、ここの人はダメだよっていうことではないですから。ただ、提案としてこういうことで、うちなくなっちゃったですから、こっちの方の、例えば小本さんの事案としているんだよね。そうですよ。うん。だから、そういうのはエリアを今後聞いていきますので、ええ、それで皆さんの意見を、 と言っていただければ、ええ、そしてエリアを拡大したり、ええ、あるいは例えば、かつよか話ですからね。あのこっちを削るとかね、ええ。これ削れないですけど。だ<笑><笑>からずっともっと増やしてもらいたいんですよね。そこだけじゃなくてね。ずっと増やすとね。ええ、だってこう、堤防側にいる人は常に不安を抱いているでしょう。そうですね。うん、で、ずっと増やすと、今度はその、 いいでも、俺はその参加しとしなとて言いますよね。例えば参加しない人もいました今あの規制がかかりますからそうすると盛り土をして無事で増築する場合には盛り土しなさいよ基礎を高くしなさいよって問題が出てきちゃうで今住んでるうちにそのまま住めばいいんですよただ孫のために、えー、子供のために増築するなんてするとそういうことで規制がかかっちゃう そのまま住めないからね、その後にうち建てられないで困ってるんですよね。ねで、その分の税金は支払ってるなし。住めないとこに、なんでこうやって税金支払わなくちゃなんないのかって。<笑>なんかそう思っちゃうんですよ。 制度ですからあの、免税してるところはもちろん免税してますし、えー、お金のあるところはからは頂戴してますし、えー、ですから、あのー、現実問題としてこの入り上が街だけだよという考えじゃ し, しないでくださいね今ご意見あったようにどんどんどんどん伸ばしていって金猿の場合はやかまれよと全部伸ばしめとそしたら全部一しまめとこれが一番私はやりやすいんです本当のことで言うと、うん。 もう何のことはね、二つ島の旅館まで全部行ってしまう。<笑><笑><笑>それいです ね, <笑>ね。それはもう、基本的に思ってん、うん、だ, だって、高台に行っ て, ってことは、そういうことだからねそで。そこに住むのには、住むなよと。私、言いてんの。でも言っちゃいかんでしょ。そこさ住むないよって言わ。 でも、そこはすまなかったらばこういう規制がかかりますよというので、主に高台いうす晴らしい高台のところう移ってくださいねということに。それが本音なんです、今おっしゃるように。それが本音です。ですから、あのその意見を十分に解除しながら、意見が取れ、全員で、それは全部八幡目ということならなお結構なことです。はい、わかりました。どどんどん、 税金を取って、どんどんお金を皆様方に還元をする、こういうことになろうかと思います。 ですけど一番言いたいし皆さんも理解してほしいですね震災前の時の値段と今の値段は違いますよね7割ぐらいなんですよその7割ぐらいになって大体まあ7万から8万ぐらいでしょ分かんませんよお前7万か8万使って帰って言うたらそんなこと言わないで食べるよばの話じゃな話だろ8万円まあ10万円と勝手にしたら3割って言ったら7万円です そうすると不動産鑑定で7万で使えばいいけどもっと下になっちゃう5万になっちゃうしそしたらば5万でしか買えないそれでは北茨城市では今まで私が喋ったことはみんな嘘になっちゃうね一般財源から繰り出しても北茨城はプラスアルファをして高台移転に命を守るために 必ず高台移転をお願いしたいんですということ言ってますよね各地区で言ってんですよ議長さんにもあの議員さんにも存じてあげてますそれがいよいよ今度日の目を見ることになるんですですから北茨城が一般財源を繰り出すお金はありますからそれは皆さん方の税金を納めていただいてこういうことでありますからそれを還元をしていくというのはこの時だろうとこう思ってるんですね ですから国の決まったことを国だけでやるんじゃない北山市が北山市独自の移転計画を作るこういうことです話はいいでしょ普通はこんなこと言いませんどこでも言い訳だと言わないし大熊だってどこだって言わないですよ三宮城県だと言われてるの私だけ。それは皆さんを考えた時に何が必要か私今69人なんですよ 69でローンなんで借りられんこねそしたら集団防災移転の21月、うん、のこの公営住宅に入るべきこうなりますよねしかも俺は金持ってくから防災移転するんだという人は今回そうお願いしそしてその跡地は今おっしゃったように元の土地の価格で買いましょう元じゃねえかもしれないよ私のことは気分いいってわけ <笑>それは皆さんと相談して、7万円だと7万5000円出したら一致かもしれない、それは指導士ですからね、それは議会と相談しないし、れだけのほが、いくら声を上げてもらうのは、議長はじめあそこに並んでいる議員さん4人、5人、今日来てますけど、この人のが反対だとは使えない、そういう人ではないんですよ、これ、それはみんな理解して、だから、議会議員で反対する人いないとも誰も。 それは、一般財源から許される範囲の中では観念してあげる。こういう大きな災害に遭っちゃったんだから、病ないよいそれはもう一つ言いいということは、今、中野の北浜、それから下桜につきまして2メートルの笠上げが決定しました、これは本当に、えー、頑張って国の方に説得しました、そういうことはやり取ります。 ですから、当然だからここで、しましたらこの防波堤をこのままでいいなんて誰も思ってもいいですよ。これは移転をしようがしまいが、これはやらなくしゃな。これはあの防災、計画の中でやる。じゃああなかったら大殿、数見されたら大変ね。本当に、人のつもりだも本当に。だからそれはやらなくちゃいけない。真下そ、川入って走ってからね、余計なんですね、津波が来てね。だからそういうのはやりますから。 ただ今回は、皆さん方が集団移転をする場合に高台移転する場合について合意形成が図れますかということ、個人的には図れるよ、全体ではもう一度やり直して、あの意見をいただけば、それで皆さんがまたお示しをして、区域をこんなふうにしましょうよ、赤さんね、こんなふうにしよう、あんなふうにしようということがあると思うんですね。ですからえー まあ、今日は役所の職員も疲れてますから今日は完弁してもらって明日から酒井、キリスだからまずもっともやもやしに起てできる。<笑>このお二人が皆さんの相談を明日から受けますから書類にそれがあったで陰になったで陰でしょ俺陰にも普通の人は陰ないよ、よっぽど頭のいい人は、まあ、皆さん陰でしょうけど そういうお手伝いをしまして、この二人が一生懸命やりますから。それで皆さんの意見を聴整して、そしてどんな町にするかということを決めていただければ、そ, してそれは市の方とお皆さんで応援したのがこのよりか、こういうふうに決めたいと思います。 人はきちんとした値段もらえますからね、それは、れは当たり前ですから、そんだけの収入がある人が、それより安く入るということは、これは世の中、こんな真っ暗闇じゃございませんよね、やっぱり、生活が厳しい人には厳しいなりの安心性、おおよそ1万8000円から2万2000円ぐらいだと思ってください、まだ言うな言うなって、職員は止めてるんですよ、でもそれぐらいにしますから。 それは国の方で1年間だったんですよ、君が。1年後は市営住宅になるんです、ここが。公営住宅じゃないんです、災害公営住宅じゃないんです。そうすると、家賃は壊上がる。そんな人についてこれねえでしょ。だからそこは、3年間をこのままでしろということで、もう再三三四国交渉に来てるんです。それで認めてもらったんです。大したもんでしょ。 ね、え本当に大したものだと思ったら自分でもでその次は5年7年ってやりますからだから7年まで私が一生懸命やったらだめだよちでおこってったらやんねえからだからそういうことはあの冗談じゃなく本当の仕事本当の話そういうことをやるのが我々なんですよ皆さんの安心安全のためにどんなふうにしたらば高台転 で, できるかできやすくするかそれはローンであったり えそういうういものを補助しましまょうこれだって容易じゃないですよ400万まで補助されるんですから400万の額が400万というもとじゃないですからね、えー、4億ぐらいかけると400万でなのか、まあ、金はあるし容くしませんけどそういうことですから皆さんが移転してコミュニティを作れるようなご検というのはそういうことなんですですからどうぞあの 住み続けなくちゃならん人は、事情があって、住み続けなくちゃならん人は、それを認めてるわけですから。しかし、現在のままでいってください。同宿する場合には、ダメですよ。する場合には、基礎も高めしなさい。モジュを作りなさい。そして今、ご意見があったように、もっと拡大を入れやしろということであれば、その中にいる人たちの意見を聞いて、そしてで、えー、きれば、最後と言ったように、 は全部が1位、1イチ1位、この高田先生が、でもそういうこってね、なかなかそういうことには細かいがないから、えー、まあ拡大の問題、経営や拡大の問題、それからもちろんお金の問題もあるでしょうし、そういうことで今後やっていきたいなと思っております。 えー、今日はいやいや、今年はもうそのもう静かにしてろってんだ、静かにしてろし、えー、そういうことでありますので、よろしくどうぞお願い申し上げます。来たのない軍人調達できる、ありがとうございます。 今日すぐには、あの皆さんやっぱり決めかねてると思うんですね。ですから、今日の説明聞いて、自分の意思を伝える方法を、もう一度、あの、官民の皆さんで、え、質問します。あの、意見の聞き取りにつきましては、何も今日という、う、期限があるわけでもなんでもなくて、えー、ゆっくりこれからじっくりと皆さんとい聞いていこうというふうに思っておりますので、えー、それは焦らずに。 と考えていくうん、アパートも出しにしたり、あのあの波被っちゃって、えー、別の街に住んでる人もいたから、そんなことまんまんでやってなんで、今日決まったらば、もうすぐに事業展開できるように意見を調子してもらわない そういう気持ちでやってもらわない。2年3ヶ月にして何もできねえんだ。今初めてでしょ、これ。でも一番早いんですよ。そんなこと言われてるわけじゃない。みんなの安心安全をもう明日やりたいんですよ。だからそういう意見を聞かせてもらえれば、ありがたいし、それをママンとしてうちの方で聞く必要もないし、明日もけぞできれば、明日もけぞできれば、 早くして国交省の方に、あるいは復興省の方にお願いをして、この事業を事業を展開したいというのが、い偽られる気持ちであります。大、え、藤、ー、です。あお世話になっております。今、足の先から話していて、というもの方は、高橋君について愛してましたんですが、それで、 てくれるんじゃなく、自然かなんだよね。だからそれはまだ、私大事になる質問やるよって言うんですよ。だ大事じゃありませんから。してくれるじゃなくしてくれるようにみんなで努力して、私が先頭で努力する。このままでおけませんよ、はい。そういう気持ちですかね。してくれるっていうより、はい、結論を立てなきゃなさい。お願いします。それはい、お願いします。それ と, ししそれとですね。えー、私の手紙を見て考えたんですけど、 駐車場的にもあの津波で駐車場と国道、国道東電国道鉄道がなくなっうなと、それまで思ったんです。それが助かったんですよね、うちのおばれなくです。ですから、それは助かってみますと、亀の人は堤防に並消しボルールがありますよね、ありもあるし、それ前にその鉄道ポットを撤去したやつを、おわんの動作を片端つくんですね。そのせいじゃねえかなと私は思ったんですよ。あれがあったからこのこの船の鉄道で終わったのかなと思いましたんで。 私 も, もう高台行きたいんですよ、自自えでもこれ金もないしこれから借金することもできません息子に聞いたろ、ば俺は我慢して入れようということででまあいるも者に見返してですね私ちょっとう申し上げるんですが今私が言ったことをあの市長さんならできる県議員さんそれから 市, 長市会議員さんとお力を借りて、えー、国あるいは県に力をあの要請してもらってそのなるけしボロッカーそれからが それからところに何か大制を取って水を入っていないような 小, 小さいものができるように大きいやつを小さくしてくれるようにそんなにしていただければすめるだなというふうに思っておりますので大変申し訳ないですが我が家は申し訳ありませんがご協力いただだたいというふうに聞かせくださいありがとうございました、えー、それは現実問題として減災ですからね減災ということ防災は減災が大切だとこ う, いうふうに、えー 安倍さんが安倍さんって私の友達じゃありませんけど、安倍総理がそう言ってるんですから、その減災をどうするんだこの九州の減災というのは、あの今おっしゃるように、防波堤が2メーターの2メーター重なするんですよね、そういうことはもう十二分に理解してますから、それを踏まえて、国と県に対して要望を重ねつついくと、防災については、減災については、しかし、終戦については、皆さんの、私は、 基本的には移っていい。たただきたい、えー、しかし、うつれないそれぞれのご事情もあるでしょうし、その方には返済、えー、防災というものをやっていかなくちゃなら、それがまちづくりの基本だというふうに私も思っています<笑>その他、ご意見ございませんでしょうか。 提出先は、えー、企画制作団、持参もしくは郵送ということにしておりますで、えー、提出期限が6月21日の金曜日になっておりますがそれまでにいろんな相談会とかも開催しますのでその間皆さんにお考えいただければと思いますでそれではですねあの具体的に記載する内容について簡単に説明いたします、えー、まずこちら表面ですけれども最初に氏名年齢連絡先を記入していただくことになります 続きまして世帯人数、それと世帯構成を記入していく欄がありますので、えー、具体的に書いていただければと思います。で、重要なのがこの3番目と4番目になります。あの移転以降、記入してくださいということで、1番目に災害公営住宅なのか、集団移転なのか、個別移転なのか、現地再建なのかということで、1番から4番。またあの、 未定というかですね。前悩まれている方は5番の方に丸をして、その理由も書いていただければと思います。それと4番目に、えー、被災前の土地の買い取り希望ということで、えー、1番自己利用をしたいのか、2番市に買い取ってほしいのか、これどちらかに丸をしていただければと思います。それとこの意向を聞いてですね。皆さんのあのエリアに入れるかどうかということで。 検討していきますけれども、具体的にエリアから外してほしいとかあのエリアに出てほしいとかそういうご意向がありましたら、えー、この調整、えー、の表面のですね、あの下の方にご記入いただければと思いますじゃ次に裏面に行きますで裏面の一番上はですねあの災害防衛住宅を希望する方に書いていただきます、えー、間取りについて、一番、 を希望するのか、2番、3K を希望するのかということでございます、えー。人数によってはその希望通り入れるかどうかというのはまだ分かりませんですけれども、えー、希望を、えー、記入してください。それとそれからしたらです、ねあのー、集団移転、もしくは個別移転を希望する方のみについて、あのー、ご聞いいただければと思います。えー、集団移転先の、の、えー、こっちのですね、希望面積だとと、か、あと 所有予定ということで、購入するのか、借金するのかということで、現段階でお考えー、になられている方をまだしていただくということです。それと最後、あの7番、8番につきましてはあの、建築予定の住宅とか資金計画、あと住宅ローンの助成規模ということで、あの集団移転とかですねあの、今からやっていくようになりますと、あの土地を提供したら、速やかに住宅を建てていただくということになりますので、えー、こういったことも、あの多分まだ決まってない方も多いと思いますが、 今から考えていただくという意味で、えーまあ、記入できるところだけ記入していただければと思います。でその下の方に提出先と、この提出締め切りの方、連絡先と書いておりますので、不明な点がありましたら、こちらの方にご連絡いただければと思います。で、えー、最後にですね、個別相談会についてでございます。 で今あの、説明した事業の内容であるとか、あのこの記入の仕方で、そのほか、事、えー、業に関して、です不明な点がありましたら、えー、6月の9日、来週の日曜日の10時から17時まで、えー、こちらの市役所の4階、今のこの場所ですね、その方での個別相談会を実施しております。 で内容についてはあのこちら書いておりますけれども、その防災集団移転事業であるとか、災害公営住宅、で住宅建設にあたっての資金計画とかあの、えー、融資相談ですね、それとか、あ確認書の記事について、でまあ、その他かにあの、えー、いろいろ今、住まれているふうにたれてたりとか、不安になられていることもあると思いますので、こういったお悩みがある方は、何でも、えー、構いませんので、えー、ご相談会の方に参加いただければと思います。 あのこちらの6月9日については、あの我々のコンサルタントであるとかあの、住宅金融支援機構さん、特に住宅再建される方で、どういったローンをです、ね、組んでいくかというようなあの悩みもありましたら、そういった専門家の方も、えー、6月9日の方は対応しておりますので、えー、ぜひあの参加いただければと思います。 その時に、この、あの、確認書の方も提出いただいても構いませんし、もしこの日じゃなくて、平日じゃないと、来れない方につきましては、えー、市役所の企画政策の方で、あの、ご予習相談の方も、えー、受けるようにしておりますので、それも相談いただければと思います。よろしくお願いします。す、え、み、ー、ません。企画会って何回になるんですか。回です二回になっております。 資料に訂正があります。うん、資料に訂正がございますので、ご、う、連、ん、い申し上げます。六、うんえー、番の合格に当る場合、災害公営住宅のまとりということころがあります、ね。この一番と二番に二 K と三 K というようなふうに、ん、書いてありますが、はい、これは二 K 三 K の。 2軒も3軒も大事にしちちゃんとついてますから<笑>だからこんなこと訂正するのがおかしいの 2DK って2つの部屋と大事にして3つのあるってことでしょ 3DK と 3DK が, でいいでが今度のアパートの様子 の, の中ではそういう様子なんだなということですそう 二井家だな、そういうのやったらもめんだわ、まあ、以上で、私のほうから説明は終わりますけれども、二井家さん的はご存じのとおりです、みんながもう現在、アパートに住んでるんですから、そういう方の方が詳しいわけですからね、そういうことで、ぜひ一つ確認したいことは、この事業を展開先に進んでいいのかどうなのか、それを確認したいですよね、今日は。 で、進めということであれば、こういうエリアル問題だとか、えー、アパートが、退学をした人が少なすぎるぞと、1十0戸では足りと、210カマー所帯が必要だったらまず作ればいいんで、えー、そういうことをこれが決定しないとできないものですからね、えー、いかが決定する人は拍手してきますかね。 やだとしていいかな、やだよって人、すませんね、じゃあ、その決定をして、決定するか、この仕事をするごとに決定をして、皆さん方に、えー、情報は必ずきちっと入れますから、そして皆さん方も、市のほうに、明日の午前8時30分から、酒と松本がいますから、ね、そん企画、2階の企画にいますんで、私の隣ですから、よーく話してください、不満も言ってください。 えそして、えー、お金貸すのには同期したら借りられるのな何でもいいですから空腹です。<笑>じゃ あ, あ明日からあーそういうことで、えー、先に進むことをお許し願いたいと思いますんでよろしくどうぞ失礼申し上げます。